最終案内をいたします。ANA 福岡行き9時45分発247便ご利用のお客様はご搭乗口60番からご搭乗ください。This is the final call for ANAFlight 0247. 福岡パッセンジャーズオン o スフライトシューディオンボー n ド m ルゲ r sixty。ご登場の最終案内をいたします ANA 札幌新千歳行き10時発59九便。 ご利用のお客様は搭乗口53番からご搭乗ください。This is the Flight is final Sapporo for for ANA. call ご搭乗の最終案内をいたします。ANA、函館行き、10時15分発、553便ご利用のお客様は、搭乗口、57番からご搭乗ください。This is the final call for ANA:Flight 0 5 For Hakodate, passengers on this flight should be on board through gate number 57.